最近欲しいものは「フッッフッッやだ言えないよ<ス>さあ始まりました少量チャンネル昇太です<ス> 登録者数2万人突破ありがとうございますありがとございまーす<笑>いやー嬉しいよ。うん。ね。うん。 今日、するのはですね。はい。まあ、最近、新しく、見に来てくれてる方がどんどん増えていてて。うん、うん、うん。まあ、前も何度か自己紹介をやってきたんですけども、うん、また改めて、この動画を見れば、うん、少量チャンネルっていうのは、どういう人たちがやってるのかっていうのがわかるやつを作りたいなと思って、今回、最新版の自己紹介動 画, 動画。はい。はい。なります。最近ですね、あの、コメントとかでも、あの、お友達だったりとか、家族の方とかに、うん、あの、僕たちのチャンネルを紹介していただいてるっていうコメント、たくさんいただいてる ですけれども、はい、始めていただいている方々にも、うん、この動画を見たら僕たちのことが、うん、もう全部わかりますよっていうね<笑>内容をねお届けできたらなと思っているので、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思いますはいはい、はい、じゃあ早速やっていこうと思いま す,、はい、います終了まず名前はいはいあ俺からまず翔太からですはいはい翔太<笑>、はい、です <笑><笑><笑>はい。ちょっと待って、あの、僕、良一です。はい。はい。年齢と誕生日。はい、年齢と誕生日。は、僕は25歳で、えっ、ー、と、10月31日生まれです。はい、僕の年齢は38歳で、4月の11日生まれです、はい。はい。はい。血液型。はい。はい。僕は A 型です。僕も A 型です。はい。はい。出身地は愛知県名古屋市です。はい。 僕は熊本県熊本市出身です、はい。はい。趣味。はい、趣味。はい。趣味は、うーんと、YouTube 見ることと、うんえっと、動画編集を趣味でやってます。うん。僕の趣味はですね、最近は、まあ、料理作ることかなーっていう感じですね、うんうんうん。うん。なんかこれといって趣味っていうのが最近ないんだけど、料理作るのは好きでやってます。うん、はい。次、経歴は経歴。<笑>経歴<笑>うん。はい。 えっと、僕はですね、うん、料理の専門学校を卒業した後に、うんえっと、地元で料理の仕事であの就職したんですけども、うんうんえー、っと1年経たないうちにその会社を辞めて東京に来て、うんでえっと、新しく仕事をついて、うん、それで辞めて今 YouTube をやってます。うんはい、で僕はですね、まずま学生を卒業した後に、まあ、ホテルに就職してホテルマンをしばらくやってたんですけど、 働いてててる時にあ俳優やりてえと思って<笑>しばらく俳優を目指してた時期があって、で、福岡のなんか養成所みたいなところに通ってた時期があるんですけど、その後に、まあ、そこの養成所と東京の養成所のつながりがあって、うん でうん、その関係で東京に来ることになったんですけど、うん、もう俳優自体は東京に出てきても1年くらいで諦めちゃったんですよね、うん、でその後はもう普通に飲食店とかで働きながら今に至るって感じですかね、うんうんうんえー、とそもそも僕らの関係っていうのをお伝えしようと思うんですけど僕らが出会ったのが2016年の秋頃でそっからまあお付き合いをし で、2018年の、うんえー、9月の6日に、はい、中野区のパートナーシップ先生を2人で、うんね、申請して、受、う、理、ん、してもらって、うんえー、今は中野区で、うん、パートナーとして生活してるって感じですね。はいはいはい、で、えー、同じ年の、うん、2018年の11月に、うん、披露宴を やりました。はい。友達呼んでね、うん。うん。うん。楽しかったね。楽しかった。うん。で、その時の、まあ、思い出、すごくいい思い出なんですけど、披露宴の当日に、まあ、翔太はもう、前の日とかからもすっごい緊張してて、当日の朝もすっごい緊張してて、あ、え、れ、ー、どうしようどうしよう<笑>みたいな感じになってん<笑><笑>ですよね、うん。で、逆に僕は、大丈夫だって。翔ちゃんもう大丈夫だから、みたいな感じで言ってたら、その式の始まる直前に、 ウェルカム VTR みたいなのをね、もともと撮ってて、はいはいはい、で、それが、まあ、皆さんがスクリーンで見てる時に僕たちは、横で、うん、あの、まあ、隠れてたんですよね。登場するまで、うん。そしたらなんか、それでいざ登場するってなったら、僕の方が感極まっちゃって<笑>、<笑>登場した時には<笑>、もうボロ泣きみたいなそう。それに翔太が、なんかちょっと、えみんな<笑>。<笑> <笑>直前まで翔太の方がど緊張したのに、うん、<笑>さ、登場した時は僕の方が高級してるっていう。<笑><笑>そうそうそう。そうだからみんなのテーブルの間をさ、二人で手つないで、うん、まあ拍手で迎えられながら歩いた時に<笑>、うん、もう<笑>、すごい、恥ずかしいけどね、はい。いい思い出で、はい。はい。じゃあ次は僕たちの幼少期の時の夢はい。はい。うん、について、うん。はい。小さい時の夢何 小さい時の夢は、あんまちょっと記憶がそこまで曖昧なんだけど、うん、小学校の先生とか、あとアナウンサーになるのが僕の中では夢でしたね。うん。あ、アナウンサーは聞いたことあるの。うんうんうん、え僕の小さい時の夢は、それこそ、うん、あの、小学校の先生。うん。俺も小学校の先生になりたかった。あとはね、声優さんとか言ってた、はいはいはい、小学校の時、えー、友達の。そうなんだ。うん。うん そしたら、学生の時にやっていた部活。えっと、僕は陸上部をしてて、うん、それでハードルをやってました。うーん。ーんーん僕は、吹奏楽部でクラリネットやってました。う, ん, う, ん, うん。もう今は絶対吹 け, <笑><笑>けなくなった。吹と思うけど<笑>、はい。<笑><笑>えっと、YouTube はいつから始めたかというと、うん、2018年の10月31日、はい、で、その日は僕の誕生日。 24歳の誕生日の時から始めてんですけども、うん、2018年のパートナーシップ を,、うん、をして、うん、その翌11月に、えっと、披露宴が行われるまで。で、最初はその披露宴の映像だったりとか、うん、その真面目な。 会とか、いろいろやってたんですけど、うんうん、もう今はもう普通のカップルがすることを、配信することが一番、うんうん、まあ、手っ取り早いというか、<笑><笑>見てもらえるものなのかなと思って、そ の,、うん、のままを、 見せるのが一番いいことなのかなと思ってやってます。うんうん、で、今でこそ、うん、新しいその芸の方とか、うん、素敵な方がいっぱいいらっしゃるんですけども、うん、その当時はなかなかいなかったので、うん、でもこういう僕らでも披露宴ができるんだぞっていうのを、やっぱり発信すべきことなのかなっていうふうに思って、うん youtube でもいいし、もなんかブログとか。まあなんか色々媒体とかある中で、うん、その youtube がやっぱ見られるものかなと思って。そこから始めたわけです。うん、そうだね。うん、うん、最初始めた頃はなんか僕たちのまあ、記念、うん、みたいな感じで、うん、あのホームビデオみたいな感じで残せたらいいね。とかいう話もしてたよね、うんうんうん。うん。でもなんかそのやっていくうちに僕たちみたいな。ゲイカップルが身近な存在なんですよ。っていうのを、うんうんうん、あの見てる方に。 ててて欲しくなっっきたっていううかね、はいはいうんやっぱり YouTube を見てる方だったりとかカミングアウトしてないね、うん、LGBTQ の方もたくさんいるし、うん、でもその SNS とか YouTube とかを通じて仲間がいるんだよ同じ考えを持ってる人たちがいるんだよ同じ悩みを持ってる人たちがいるんだよっていうのを伝えたくてやってるっていうのもあるよね。うん うん。なので、まあ、学校とか職場とか、隣のマンションの一室とかに、まあ、僕たちみたいなゲイカップルが普通にいるんだよっていうのを発信できたらいいなっていう感じでやってます。ひ、うん。に、う、ょ、ん、はい。はい。真面目。ちょっとつまんないからさ。いや、自分も大概つまんないふざけんなよ。<笑><笑>自分も大概クソ真面目に喋ってるくせに、なんで いやでもそういうのもあっていいんだって。ダメ。いいんだって。面白さも欲しい。じゃあ面白いこと言えよ、お前、俺がなんか言おうとしたらさ、うん、散々なんか邪魔するくせにさ。<笑>だったらもう翔ちゃん面白いこと言って。<笑>えだったら言って、翔ちゃん面白い。でもさっきのほら、うん、披露ヒロエのエピソードとか面白いこと言ってさ。うん。そうなんだけど。うん。うん。うん。うん。うん。だってフェチーとかと、フェチーとかどっちが立ちとか受けとか言うあ、言わないで。<笑> 最近欲しいいいもののは巨人花のの嫁ですとか言えばいい<笑>やだ言えないよそういうのは終了とりあえずね、うん、まあ僕らのこういう日常を伝えて い, け、うん、いくのが一番いいなって思ってもう真面目なこととかわからないから<笑>でも普通のさこういうのさ映せれば、うん、それが一番ねいいし、うん、あこういう感じなんだ結局みたいな、うん、<笑>普通じゃん。 みたいな、ね、そう特別でも何でもないしうそうそそそうそうそ う, そ う, そ う, そういうのがいいのかなって思って始めてね、うん、だからまあたまにふざけてたまに笑えて、うんね、たまに Vlog してみたいなことを発信してます、うん、まあ、はい、僕たちらしさがね、うん、出てたらいいなって思うよね、うんうん、う<笑><笑>はい、はい、というわけで今回はこんな感じで、うんうんうん、はいというわけでですね今回の動画は、うんえー、僕たちの最新版、うん 自己紹介を見ていただきました。けれども、うん、少しはね。僕たちのことが伝わったかな？うん、大丈夫かな？多 分, 分かんないうん、またね。あのー、色々質問だったりとか聞いてみたいこととかがあれば、はいはい、あのー、動画のコメントだったりとか、うん、twitter インスタンに、ねうんうんうん、送っていただければ、またそれ、うん、質問コーナーみたいなね。いずれまたできたらいいなと思っているのでよろしくお願いします。うんうん、お願いします。はい、ではですね。今後とも僕たちのチャンネルを。 お願いしま す, いしますはい、というわけで、今回の動画ここまでにしたいと思いま す, います、えー。気に入っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンお、お願いします。インスタ、ツイッター、ネィックトックもお願いします。ますはい、では、また